今回は「ガンダムマーク2」制作のパート87になりますそれではご覧ください前回ここまでできたので次はプラ材を貼っていきますまずはこちらを加工していきます この字を切り出していきます。実際に合わせてこの字の大きさを調整したら接着していきます。 接着が乾燥したら、端を整えていきます。同様に左右と C 面にも貼っていきます。 乾燥を待つ間、傷とひけにパテを塗っておきます。 とても乾いたので表面処理をしておきますプラ材の接着が浮いているところがあるのでこういったところには改めて接着剤を流しておきます また乾燥を待つ間、今回は他のプラチップを貼っておきます先に C 面をつけていきますそれでは位置を確認しながら接着です。 続いて、マルモアルドのプラチップです。